あなたは進める子でしょ今いくよミオリネさん父さんはいつも私を前に進ませてくれる優しい魔法使いなんです戦い失う悲しみもない世界約束したんですミオリネさんの誕生日まで私負けませ ん, ん, まませんモーボルシュートガンダム「The Witch from Mercury」Season 2 watch its same day as Japan from 9th April exclusively on Animax